皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。5月6日。ゴールデンウィークも終わってしまいました。休み明けということで、もう、抜け殻のようにだるくて、眠かったです。あと1日頑張ればまたお休みなので、今日の動画は手抜きです。そんなわけで、日課をやりつつ、バトルトリニティも1点取ることができました。残り40秒で、敵陣のレベル5ロックを奪いつつ、そのまま逃げ切れたのが、今日のハイライトでした。 やはり盗賊は敵の陣地を荒らしてなんぼです。というわけで手抜き会の今日はこれで終わりです。また明日。